東京湾カンドリークラブ様に来てしいただいてコースをお越しいただいて9ホール回ってきました ね, ね楽しかったねで今終わってこれから昼食をお昼ご飯お昼ご飯をね選ぶところです、うん、今日の気分はお腹、ね、えでもね チェイちゃん、何が好きなんですか私、卵かけご飯が一番好きなんですよ卵かけご飯 TKG はいえ、これ美味しそうじゃないイナギじさ、拾ってもちょっと<笑><笑>卵好き今日朝、煮卵あ、うん、そう、二つ入りに煮卵食べておー思うじゃないですか私が運転してる横でゆで卵食べてました<笑><笑>変わらんね、食べ<笑>みたいな感じで はい、やっておりますはいえー、今悩んでるのは明太子クリームパスタが食べたいなっていう気持ちとう ん, うんでもこれだけのんや<笑>悩んでるのいやでもうなぎあ、うな ぎ, あなぎうなぎね、美味しそうよねうんこれは美味しそうそれ美味しそうね食べたこれジェジェはクリームパスタにしますポカキンそうです<笑>めっちゃ難しいんですけどこれ 胸ハート、キュンあともまあこどいいう明太子も食べたいかー アイタイガクリームパスタ、コンソープがついてます。え、美味しそう。ね。ビビロと冷たいお蕎麦。やっぱ今日暑かったからね。ね、冷たいお蕎麦。冷たいお蕎麦ちょっと楽しかったチェッチャットゴルフ。<笑>思ってる？普<笑>通なんか血の味がするって。血の。マジで。いやスピードゴルフめっちゃ血の味した？血の味する。すごいわ。初めて聞いたスピードゴルフして血の味した。血の味する。え、せんせんな？え？え？ はいいいいいいいいたただきますしし、うんうんうん、めっっちゃ美味しいお腹空いてたの、うんうん、美味しいよねここれいつもも何食べるる、えーまあ、があとろ で, もでも結構蕎麦食べる、ね、なんかさ夏はそば か, か冷やし担タンンとかそういうのつるっも。 食べるさうん、あとは冬だったらラーメンとかにするかも、うんうん、寒い時は、ね、でもさちえちゃんとさ、うん、なんかこんなに長く一緒にいるの初めてお待ってそんなことないですよ<笑>なんかいつもさご飯とかさじゃあ食べたらすぐ帰らんぐらいにバー時てさすごい解かそう本当に夜<笑><笑>ね 夜六、えっと、時に集合して、1時間後に帰るそうあじゃあ、ご飯だけ食べてるてご飯食べて、廃棄で解散しょ現地集合、現地解散いっぱい話して、帰るみたいなすごい感じえ月に一回ぐらいご飯食べる1回は合、ね、うん。1回は合うね仲良いですよね、うん、なんか大人になって、そんだけ会えるって、うん、ね大人になってから出会ったからねそうね<笑>何さっきあったの えー2 2年前とかうん、2年前ぐらいかもマウンはンも東京来てからめっちゃ会うようになってち、ねうん、えー、ちゃんって出身ずっと東京ですあずっと東京なのプロフィールはなんか埼玉って書いてるところと東京って書いてるとこか、うん、で埼玉に住んではいたんですよ、うんうんうん、けどなんけど幼稚園とか小学校も全部東京だから、うん、なんか 埼玉のことを聞かれても分かん な, くてあなるほどね「東京」って書いちゃってるなんか埼玉って川口に住んでたんですよ、うん、埼玉の人に川口に住んでたって言うとそれはもう埼玉じゃないって言われちゃう東京の人には埼玉っていうのが難しいからどっちも書いてます、ね、プロフィール、うん、そうなんかすごい仲いいなって思って仲いいですそういえばリンゴルフで動画では撮ったことないなって 動画み人撮るのも初めて。うん、撮影はあるけど一緒か。撮影もども一緒。でもさ、二人じゃなかった。うん、確かに。二人はないかも、うん。こういうなんか素でゴルフするの。本当にですか？ジェイちゃんずっと話してるからさ。 でえもう車の中は今日一緒に来たんですけどまお<笑>ちゃんが8割喋ってたんでたぶん真ちゃんはネタ切れはやめやから<笑>でもなんか今日ね面白かったのはねやっぱね恋愛の話とかがね面白かったですよ千恵 ち, ちゃんとしかもさちえちゃんってさどっちかっていうとさ 出出てててもももらららっさ、とかかそういうの出てもらういの、うん、勝負とかですもんねそうなんか年上年下どっちが好きですかとかなんて聞くわけがないじゃんその時にまあ同い年っていう結果でそうね<笑>まあでも気にしないよね言うて、ん、気にせん、本当に年齢とか気にしない<笑>なんかい い, いいなって思った人はこうちょっと年上だったか年下だったかそうそうって感じですよね、うんそうですい ね、聞くわ、何歳ですか。確かに。<笑><笑>なんで嘘ついた。<笑>いや、好感度、好感度。<笑><笑>聞くわ、確かに。さすがに、年知らないで付き合おうとは分かんない。二<笑>人はさ、まあ、ジャのもう完全にゴルフ、どっぷりじゃん。え、うん、お相手の人はゴルフはやってもらった方がいいんです。 い や, やんないほうがいいんじゃない、うん、えやんないほうがいいなんかたぶん私負けた ら, ら一緒に回ったりすると思うゴルしてたらさ、うんうん、負けたらたぶんイラってしちゃうかもしれない、うん、でなんか口聞かなくなっちゃうしなんかあっちが負けても下手な人嫌だってなっちゃう、うん、も競技してたら競技してたら下手だと、うん、自分のほうがうまいのもなんか嫌じゃないだ、うん、<笑>からもう本当に 趣味とかがやらない方がいいかも、うんうん、これはあれですねプロっていうかこういう競技してる人ならではなのかなえー、やった方がいいのまあまあ、うんうん、絶対ほしいだってさこういろんなところやったらできるやんゴルフ、うん、かもね、うん、年齢関係なくさずっと一緒できるから良くない嫌だ なんかそういったなんかデートにゴルフ使いたくない仕事になっても結局どんな状況でも、うん、いいスコアで回りたいってなっちゃうから、うん、なんかニコニコはやってないかもしれもう仕事になってしまうミスちょっとしたら多分イラッてするし、うん、練習も帰り練習場行くよみたいになっちゃう、えー<笑><笑> っじゃなくて練習がも う, そうだ、ね、完全にオンオフがなくなっちゃうそうですねなるほどねえー、そうなるの、ね、で、うん、でもトレーニングぐらいなら一緒にやってもいいか あ, あ確かに、うん、トレーニングって一人じゃ結構しんどくなるから、えー、一緒にね、うん、ゴルフの練習は一人でしたいタイプへえになんない えな A7 7ともだってマウイル上手くてもマウイルうまいってやってほしいああねでも下手でも全然いいあでもなんか下手でも面白い、うん、マナーとか気にしちゃうかもしれないあ確かにマナーはそうかあそうだよ、うん、なんか出るよ、うん、結構性格とか、うんうん、一番嫌なのはなんかガッてムする人るうーんうーん、うんうん ちょっともう絶対冷めちゃうどんなにイケメンでもわかんない大谷翔平とかだったら冷めない<笑>けどしないなああいう人はしないと冷めないそもそもしな い, そもそもしない、うん、真摯なイメージってとかやる、うんうん、急に切り出すかあとえも切れる人はいるよねやっぱ、うんうん、あとなんだろう嫌なの もなんかマナーとか知らないでなんかライン踏んじゃうとかしかないけど、うん、知っててしちゃうとかいい、うん、あとなんかグリーン上で足引きずるとか気になっちゃう、うんうん、えなんかいますよねなんかグリーン上で足引きずってさ後つけちゃうとか、うん、そういうのはちょっと彼氏がやってたら多分ああってなると、うん、なんかそれはなんかルールとか知らなくても、うん、やん ないいほし、うんうん<笑>うん、ナーは見ちちゃゃうよねね見見います、ねまあ、見られてる側だからなおさらっていうのもあるで、ね、って。考えると、まあ、ゴルフしない一緒にしないほうがいいかなとうんなんかちょっとね、うん、気にうん変なとこ気にしちゃうでなんかゴルフ一緒にしてすごいなんか対応とかがよかったら逆にいいなって思うかもしれない。うん、いますかね、うん うーん、分かりませ食べ終わっちゃった食べ終わっちゃったこの後はどう し, どうしようパフェこの後パフェだパフェ食べたいけどあんたないしたのえ、ありますよ絶対スイーツうん、絶対ある てか、アウトレットにありそうです、うん、<笑>アウトレットはさ人が多いからさた倒的 に, かになんかちょっと人が映ってモザイクテイクアウトになっちゃうもう、モザイクしないっていう選択肢もあるんだろうけどちょっとわかんないから、うん、だったらちょっと離れてるところでおいしいおいしい<笑><笑>たまに工業機構が行われます 食ってこら<笑>しかもなんか美味しいっていう場所があんまり美味しそうに見えない状態なんだよね<笑>もう終わってるんだよほぼご飯<笑>具ないよ<笑>て見てくださいこの千恵の真央ちゃん愛ここに真央ちゃん入ってる<笑>これくらいめそうそっから巻いったちょっと友情出してみた<笑><笑> 真央の紹介でもしとくわ、うん、はい、今ご飯を食べているのは山本真央さんですイエーイ拍手拍手<笑>なんとこちらの山本真央さんは元 HKT48 ですまあ見たことないんですけどその頃には出会ってないので、ね、からのアイドルやってましたその後もは <笑>忘れちゃった<笑>。アフィシャなんずいきますね。もう覚えてる。すごくない。うん。メンバーカラーはちょっと想像しう。なんか。見たんい写真。紫。うんうんうん。え、すごくない、うん。え、やばい。山本も博士かもしれない。です。待ってよ。じゃ、まあ、もう、次は目を探、探すの。すの<笑>情報、ネットから探したい。<笑><笑>そこから。せいでもできる。 まおちゃんの紹介、はい、あ、お兄ちゃんがいますはい。お姉ちゃんもいます妹もいます合ってる、うん、合ってるで す, すごいちいちゃんのインスタのところにインスタから探す<笑>それはもうあの概要欄にでも貼っといてくれマオ<笑>、ま、ちゃんの好きなタイプは ぐいぐい来る人これは本当です、はい、年齢は聞かないってさっき言ってましたはい、<笑>聞けませんごちそうさまでした<笑>今隣いるのが早、はい、崎知恵ニ、はい、ックネーム知恵<笑><笑><笑> 1997年生まれ3月30日生まれ3月30日生まれは 東, 京東京都出身はい。 かわい い, <笑>わ い, い<笑>そんなん言ったらちームじゃあ真央ちゃんのかわいい動画見てるあとはま あ, のあのたくさん優勝されてあのスピードグループ優勝されてパッティングも優勝しとったもんねはいプロパッティングツアーツアー真央ちゃんも出てるんですけど実は優勝されてましたお大型ということで 私も大型なんです大型、ね、の3歳からゴルフを始めたちょっと間失礼しますこちらの動画をこちらの動画をちょっと見せとこう<笑>どういう動画なのいつもそれめっちゃ前やんマウんのね写真と動画の量がすごい好きやんあのねなんか 写真だけ撮る日とかあって。あのカフェ行って。カフェ行って、一応映え写真を二人で撮り合うっていう日とかあるんですよ。<笑>おかげで。いっぱいあります<笑>、うん。え、次行くところも。見つからず。探すのやめちゃったんですよね。<笑>じゃあ、ちょっと探しましょう。はい